こうやって集まってくれた皆さんが陽気で賑やかに会場を盛り上げてくださいました。本当に本当にどうもありがとうございました。それでは。それでは、<笑>ではここで月の山よさこい祭り実行委員会高橋優子が閉会挨拶を申し上げます。 例えば換気はあるものがありますえ本日まず無事にこのように盛大にお祭りを開催できましたことを心から本当に嬉しく思っております次回第7回月の山よそこい祭りもたくさんの踊り手 と, とともに皆様にお会いできますことを楽しみにしておりますぜひここにいらっしゃる皆様のご多幸をお祈り申し上げまして閉会の挨拶とさせていただきます本日はありがとうございました ありがとうございました。ご来場の皆様、観客の皆様、そして参加団体の皆様、最後までお付き合いいただき、本当に本当にありがとうございました。正座なの？正座だと。あ、あらまあえー。どうしたのかしこまっちゃって。上の方の正座なのじゃあ正座で参りますかど。これも一つ<笑>、えー。じゃあ私も立場的に。 せがんでまります。<笑>本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。始<笑>めてだね。ちょっとあの切り替えが難しいんですけれども。 えー、観客の皆様、えー、お席をゆっくりとお立ちになってそして会場出口へとお進みください。えー